それでは、の今日の計算に関する主なテーマであります、実数の連分数展開に入りたいと思います。が、ちょっとページ数が多分間違えてますね。ちょっと待ってください。えセクション 4.13 ですので、ページ数74ページですね。 すみません、なんで18ページって記入したのかちょっとなんか記憶が定かではないんですがあの、えっと、テキストを持っている人は74ページからあの参照してください。でここではその連分数の計算方法をこう考えたいと思うんですが。 あの連分数は多分皆さんこれまでどこかで見てきたことがあるかと思うんですけれども、まず一応問題設定としては、R をまユークリッド正域としまして、それからあの K を R の正体とします。それでこうあの割り算が閉じたような形にするわけですね。ああ身近な例としましては、R を整数管として、K を有理数体とするということで話を進めます。そして この K の弦 R1, R1 分の R0 ですねで。これに対して次の計算によるその分数の列を考えるっていうんですけれども、次の計算というのはこういう形ですね。R1 分, R1 分の R0 っていうのがあったときに、これをその R0、R1 で割って、で その整数部分ですねまあこ整数で言うと整数部分を Q1 としますと。でまあそうしますとまずここでその Q1 プラス R1 分の R2 というふうにこうここに出てくる有理数の分母と分子が更新されるわけです。で次のステップでこの R1 分の R2 を逆数をとって分子が1になるようにします。 そうすると R2 分の R1 分の1っていう形なんですけれどもで今度はこれを R1 を R2 で割ることでこの分母の部分をさらにこのような形で表すわけですね。でそうすると今度はここに分母にこういう有理数が現れてで R2, R2 分の R3 というふうに形の有理数が現れますのでこれをさらに分子が1になるように逆数を取りまして で今度はそうするとその中に r3 分の r2 っていう有利数が現れますからこれを r2 を r3 で割ってやはりこういう形で表すとで、まあ、こういった表現計算をどんどん繰り返していって最終的にこの有利数のですね一番下の分母の部分が q k プラス rk 分の rk プラス1という形になるまで計算を続けます。そして えー、このようなあのその、まあ、入れ子になったその有理式をですね、えー、とを特徴を表現するためにもうちょっとまあいちいちこういう分数をたくさん書いて表現するのは大変なんですけれどもよく見ますとあのちょっと規則性がありましてあの有理数の有理数部の分子の部分は全部1ですから情報としてはその整数部にある Q1Q2Q3 っていう情報と あと、最後の有理数の rk 分の rk プラス1っていうのがあれば、まあ、形はわかるわけですね。ですので、それらだけを取り出して、大括弧でくくって並べるわけです。q1 から qk を並べて、最後に rk 分の rk プラス1と。で、このようにして、その、まあ、連分数をあの一番下の行の形で表すことにします。で、今の形 の, あの展開をですね、r0 分の r1 の あの連分数展開といいまして特にあの生息であるものをあの生息な連分数展開というふうに言います。でその生息の条件というのは以下のものなんですけれどもえとまずえーと分子があの RK プラス1を除いて全て1であること確かにそういう形になってますね。それからえと Q1 が整数であるこ と, えとそれからあと Q2 から QK があの正の整数であることっていうえ条件を満たしたときに この連物数展開は正則であるといいます。でさらにもしこの rk プラス1が0になった場合にはこれあの最後の要素ですね連物数展開の最後の要素は rk 分の rk プラス1だったんですけれどもそこ分子が0になればそれが消えて。 このこの連分数展開は全てあの Q1 から Qk という整数だけからなる連分数展開で表すことができます。あと、まあえっと、一般的にすぐ分かる性質としてその Q1 以降からなる連分数展開は Q1 自身に等しいことそれから、えっと、Q1 から Qk までの連分数展開っていうのはあの Q1 プラス、えー、Q2 から Qk の連分数展開分の1と。 という形に表されることもわかりますであとですね今回そのこのユークリット誤助法のこう文脈でこの連分数展開を取り上げたね、もちろん理由がありまして、えー、実はこの連分数展開っていうのはその r の i マイナス1を r の y で割るというそのユークリット誤助法によって計算できるっていうのが、まあ、今回取り上げた理由です。 そこでじゃあ実際にその連分数展開をですね、ユークリットのご情法を使って計算してみましょう。えっと、テキスト の, あの例 4.89、十九ですかにはあの35分の126の連分数展開が載っていますので、一応それに従ってこちらでも説明しますので、あの必要な人は教科書も同時に参照してください。えっと、まず最初に、えっと、35分の126を 実際に割り算をするわけですね126を35で割ります と,、えー、と小が 3, 3でですね余りが21か余りが十一でできますのでそうするとこの35分の126というのはあのこのような形で表せれることがわかります整数部が3ですねでその次のステップでこの35分の21という部分をその逆1が分子に来るように逆数を使って表します そうすると今度はこの分母に来る有理数なんですがここ見てわかるように、えー、分子の方が分母より大きいですからそうすると35を21で割ることができるわけですね整数上 で, で。そして割り算をしますとこの場合は小が1で、えー、余りが14になりますので21分の35は1プラス21分の14という形で表すことができます。で この21分の14もやはりその1が分子に来る逆数で表すと分母が14分の21というふうになります。でまた分母の部分がですね14分の21というふうに分子が大きいですからこれを21を14で割りますと小が1で余りが7ということで。 まあ、そうすると1プラス7分の14分の1という形になるわけですね。で最後この分母の部分なんですけれどもこれはちょうどあの割り切れまして147で割るとまあ割り切れましてで小が2になりますのでこれは2という形になります。で以上をまとめますと実はあのこの計算一連の計算でですねあの35分の126 の, あの連分数展開を求めたことになるわけです。 まあ、実際に、えー、と連分数を書きながら割り算していてももちろん結構ですけれども、まあ、こういった形で、えー、最終的にはこの3112という形の連分数展開が求まったことになります。えー、と, ということ で, でとりあえず有理数の連分数展開はあの有機とご情報できちっと求めることができるという点に注意しておいてください。